Mr.Go は2枚組のベストアルバムで CD のみの通称版と DVD 付きの初回限定版 AB、ディア・チアラ版の4種類のパッケージが発売される。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 クールグルービンとユニッのテーマに沿って選ばれた拡充曲が収められる。また、高橋山の描き下ろしイラストがジャケットを飾る通常版には、これまでにリリースされた全アルバムのリード曲5曲を収録。ファンクラブ向けのディアーチアラ版には、1月に実施された楽曲投票企画賞なり国民投票。 みんなで作ろうキングプリンスベストアルバム第なりで選ばれた上位15曲が収録されることが決まっている。米印高橋海と、こう、の正式表記は、はしごだか。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 マモーリー・アル・ゼロ・三、君を待ってる・ゼロ・四、恋をずゆれい・ゼロ・五、マジー・ナイト・ゼロ・六、アイ・プロミス・ゼロ・七、マジック・タッチ・ゼロ・八、ビーティン・ツ・ホーツ・ゼロ・九、恋ふる・ツキヨニ・クン・ソーフ10・フ・ゼロ・キン・ユー・オフ・踊るように人生を、12、トラ・サト・レイス・13、月読み十四、彩り・十五、ライフ・ゴーズ・オン16・十六、ビウィー・アー・ヤング17・十七。 ビューティフルフラワー新曲。クトディスク2スイートメマリーズサレクティッドバイキングプリンス01ラブ・ペラドックス02キー・オブ・ハート03エスコート04僕のワルツ05エイ・リトル・ハピーニス06気楽にやろうよ07アメイジン・クローマンス08幸せがよく似合う人09愛を伝えましょう呪花束 DVD 収録内容、スペシャルミュージックビデオフロムキングプリンス、キングプリンス公を機の特別なプレゼント。詳細は発売まで楽しみにお待ちください。資格初回限定版 B、ニクトドブット、UPCJ の9042、4950、税込み、米印3房世ス鈴木マルチケース仕様、貸しブックレッド 32P、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 トラサトレイス十三、月読み十四、彩り十五、ライフゴーズオン十六、ビアーヤング十七、ビューティフルフラワー新曲、クトディスク二、クールアンドグルービンセレクティッドバイキングアンドプリンスゼロ一、E.G.O ゼロ二、波打て心ゼロ三、キスアンドクライゼロ四、ラッシングカムペアーズゼロ五、リトルクリスマスゼロ六、ローマンティックゼロ七。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 三千三百、税込み、アップクジの千五六米印、ヒコミジールシー、ディワイドケース化シフォトブックレッ 32P, ト三十二、ピと、リエベバー、クトディスク米印全携帯共通 01U01、シンデレラガール02、マモーリーアール03、君を待ってる04、コイ・ウォズ・ユレイ05、マジー・ナイト06、アイ・プロミス07、マジック・タッチ08、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 マジーナイト06、アイプロミス07、マジックタッチ08、ビーティンツホーツ09、恋ふる月読み、君相夫10、ラビンユー11、踊るように人生を、十二、トラサトレイス13、月読み14、彩り15、ライフゴーズオン十六、16、We Are Young 17、ーフ e a u 新曲、 クトディスク2、国民投票トップ15トラック01、キングプリンス、クリーンプリンス02、フォーカス03、7704、ゴールデンアワー05、ドリームイン06、プリンスプリンス07、今君に伝えたいこと08、僕の好きな人、平野紫耀高橋山、岸優太09、中空、10、ディアマイチアラ11、 君とメリークリスマス12君がいる世界13グラスフラワー14バウンス・トゥー・ナイト 15O サマー・キング DVD 収録内容キングプリンスへの小旅行員アタミキングプリンスがアタミのアクティビティやグルメで一日を満喫する小旅行企画映像米印初回封入特典